へーへーへーおー、はいおうもありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。こんな立派なやつをいただくと車に乗らないんじゃない。<笑>そういう言っちゃいけませんけども。ありがとうございます。 まず、ごらないじゃないか。まず、ごらないじゃないか。それ一つ目<笑>。ぜひ、ええ、のきでに。は い, い。お食事ないしは、あの、グッズをプレゼントさせていただきます。いますはい。で、お食事なんですけれども、<笑>ぜひ、お出かけになってるばかりじゃないかと思うんですけど。<笑>はい、問題みたいな。ここはここ 旅館 も, もです ね, もね、はい、ちょっとお手実が勉強になっていることもあるんですけど、ア、うん、ーマーに関してはこういったエクサスグッズなどもございますので、ありがとうご自宅を選びいただいて、ぜひお申し込みいただきたいと思います。本当にいつもありがとうございま写、えー、写真をししてから、は考 え, ちうは考えましょょ<笑> グッと、ね、色を染み込まれてまたちょっと写真の部分も一緒にぜひお願いします<笑>色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 は失礼します。 皆さん、ちょっと来ていただいて、い入く入っていただいて。 あのよろしければ皆さんエルマークはい L ークえっと、い L マーク方てて方こうが正しいエルマークのようですこうこれが正しいエルマークということでこの前カリオが教えを受けてきたのでぜひ こ, こうですいは い, い。皆さん右手で しありがとうございます。たたたもうといい い, い, いいい乗乗る乗るののかかかななっっっってててよよら I'm <laughs> sorry. してもらってはい、で、ほんまに、こんんに行っちに来ちゃったん<笑> で, で, で, で, <笑>、まあ、でもますけ、ね、ど、気に入ったですぐ行っちゃいます、ね。<笑><笑><笑> 何か思うかうん、また、サ、う、イ、ん、ドにインテクトエミションが入ってるのは回らないですね。 た い, しいありがありなくや、本当にいやーか、か